こんにちはイソラチャンネルの有安です今回は 55EV という EV 充電スタンドを探すのに大変便利なアプリを紹介したいと思います旅先で充電スタンドがどこにあるのかで困ったり充電スタンドに行ったけれどメンテナンス中で困ったそういったことを回避したいですよねこの 55EV アプリというアプリはそういったことを解決してくれるアプリですそれ以外にも無料の充電スタンドだけに絞って検索 などの絞り込み検索もあり使う人に寄り添ったアプリです私も旅行する時にはお世話になっています今回はこの 55EV アプリの使い方入手方法実際に検索して EV 充電するまでの流れを紹介したいと思います EV で旅行するためには必須のアイテムですきっと皆さんのお役に立つと思いますぜひ最後までご覧くださいまずこのアプリの入手方法から説明します android は Google p Play ストアから iPhone は App Store から入手できます概要欄にダウンロードリンクを貼っておきますので参考にしてくださいリンクをタップするとこのように EV 充電スポット検索アプリ GoGoEV というアプリが出てくると思いますこのアプリのマークが目印ですダウンロードをタップするとダウンロードとインストールが開始されます次に実際にアプリの使い方を紹介します Android 版を使って説明します iPhone もほぼ同じだと思いますので参考にしてくださいまず虫眼鏡マークから目的地の地域名を検索します現在地付近で知りたい場合は GPS マークを押します例えば愛知県安城市付近で充電スタンドを探してみましょう地域名を安城市と入力し決定します すると安城市の地図が表示されて充電スタンドがこのようにたくさん出てきますピンチインすると地図が縮小されたくさんの充電スタンドが確認できますね次に条件変更ボタンを押して充電タイプや無料充電か24時間営業かなどを選びます自分に合った条件を選んで絞り込みましょう今回は無料でドライブすることを仮定します 無料充電スタンドだけで検索してみましょう複数台の充電スタンドがある方が待たなくて良い可能性がありますので複数台もチェックしますすると地図上に条件に合った充電スタンドが表示されます経路などを考慮しながら良さそうな充電スタンドがあればマークをタップして詳細情報を確認してみましょう今回は「ベルサウォーク西尾」を選んでみます お店のようですね充電器の情報や営業時間、地図、微光灯で下調べが可能ですここは無料ですが充電スタンドが2台あるので待たなくて良さそうですね9時から21時半まで空いているようです定休日もなしのようですね地図を見るとその場所の中でもどこに充電スタンドがあるのかピンポイントで位置を示してくれているのもありがたいです 備考をチェックすると初回利用時にサービスカウンターで登録する必要があると書かれています故障や休止普及情報も下の方に書いてありますので必ず確認しましょう行ってみたものの故障していたなどが回避できます口コミや充電記録から他のユーザーからの情報もあるのでチェックしておく方がベターです口コミは2015年8月のものですが充電記録に 2021年7月に使った記録があるので今も使える可能性は高いですねこの充電スポットに行くボタンを押すと google マップのナビアプリが自動で立ち上がります最適な経路を出してくれますので住所をコピペしたりする手間が省けて楽ちんですいかがでしょうかこんな風に直感的に操作できますし希望の条件に絞って検索できて地図上でも確認できるので 初めての方でも使いやすいアプリだと思いますこのアプリには2021年12月現在2万箇所近い ev 充電スタンドが掲載されています私も1年ほど前から使っていますがどんどんスタンドの数は増えているような感じがします全国の充電スポットが網羅されているので旅行等で外出の際にも近くの充電スタンドを簡単に探すことができて便利ですね また有料無料で絞り込めるので燃料代無料の旅行というのも可能になりますさらに更新頻度が高くて最新の情報が得られるというのもナビのスタンド情報と比較するとこの点は優れていると思います充電スタンドの写真があったり充電ケーブルが必要かどうかとかなり細かいところまで掲載されているのも助かります 口コミ等も掲載されていて、実際に利用された方の感想が見れるので安心感がありますね。EV ユーザーには必須アプリと言っても過言ではないでしょう。他にも自分で投稿して充電スタンドの情報をより詳しくしたり、新しい充電スタンドの登録などもできますが今回は割愛します。充電記録をつけていけば、 他のユーザーの方の充電スタンド選びに貢献できますので私も時間があるときは充電できたかどうかだけでも投稿していますまた会員登録をして使うとお気に入りの充電スタンドの故障情報の通知こういったものを受け取ったりもできますのでヘビーユーザーにはありがたい機能です今回は以上ですぜひダウンロードして使ってみてくださいご視聴ありがとうございました